こんにちは。今日はこちらの 10.5 インチのディスプレイオーディオ。それからもう一つなんですけれども、こちら。14インチの有機のディスプレイオーディオ。まあ、こちらとのセットでの機能になるんですけれども、前と後ろとで違う動画を見ると言った場合の機能についてのご紹介を 今日はいたします。まあ自分と、例えば後ろのお子様とで見る動画が違ったりする場合があると思うんですけれども、この車に関しては、前と後ろの切り替えというものができるようになっています。今、こちら、この鉱石という設定画面があるんですけれども、 このように前を DVD にして後ろ HDMI ということで設定することによって前で DVD を見て後ろで HDMI を見るということができます。でその場合スピーカーももちろん前と後ろとで切り替わるようになっています。で今のこの設定が鉱石用電源というのを入れておいて前席とは連動にしないようにしています。 前席と連動になってしまうと、この DVD、両方ともなってしまうので、そこを切ることによって、後ろを2の設定にすることができる。で、こちらが後席のモニターの音量。このように後席のオーディオモードというのが選べるようになっていて、先ほどは、ここ、HDMI ということで、ここを押したことによって、ミラーリング、 していいるるる画面が出るよううになる と, いう こ, とでこのように個別で、前と後ろとで別々に再生ができるようになっています。これは非常に便利な機能なんではないかなと、個人的にも非常に思うんですけれども、このような感じです。じゃあ実際に前と後ろとで見たとき、 音としてどうなのかということをちょっと見ていきたいと思います。まあ、こちら、ここのこちらのスピーカーと、まあ、こちらのスピーカーから音が出るようになっています。まあ、前だけで DVD を聞くととなると特に音が 聞きづらいというようなことはそんなにないかなと思います。次に後ろ設定していきたいと思います。で今このようにこちらはミラーリング。先日ご紹介した通りで、こちらは Apple の純正のライトニングケーブル。それからこちらは HDMI の接続のケーブルを使っています。でこちらで、例えば、これ。 はい。ま、後ろに関しては、こんな感じで、まあ、そこそこ、音は大きくはなります。で、これ今、リモコンなんですけど、あ、切ってしまうと、また戻ってしまうので、もう一度、設定をし直す必要があります。 当時この走りを見て R32GTR の購入を決意したは少なくない車の魅力は計り知れないさんの走りを走るやっぱりこのように 今日ミラーリングしてみたんですけれども、ネットフリックスもミラーリングが今日の限りではできなくなってしまっています。なので、こういったネットフリックスとかプライムビデオとか、こういった関係は HDMI で出力ができないと、まあ、いうことに残念ながらなりそうです。 でもう一度前は私がこうやって DVD を見ていて後ろはワイルドスピードが流れているといったまあこんな感じのことになります。 参考まで今度後ろに回って音を聞いてみたいと思いますこのような感じで結構今ネットフリックスで画面が見れてない状態ではあるんですけれどもまあ音を今聞いてるんですが音自体はかなりこの辺からしっかりと出てきているんで。 これ12スピーカーではないんですけれども、まあ、十分な音量が出てるということなので聞き取りにくいとかそういったことというのはなさそうです あ, あとここからもしっかりと音が出ていますこちらもそうですでここからも音が出てくると た感じになっていますのでかなり後ろに関しては人情感がある劇場で映画を見てるかのようなそんな感じになっているのでかなりいい感じで動画が見れるようになっています。で、ここからは以前の動画でご紹介してるんですけれど HDMI のミラーリング、ネットフリックスや YouTube は見れるということでお話ししたんですけれども、今回、Netflix が、私、このような形で、同じ接続の仕方で、今、ミラーリングしてるんですけれど、Netflix が見れなくなっちゃってます。まあ、もちろん、このように、予告編は見れるんですけれども、プレイにしてゃまプレイにしてしまうと、見れない。音だけは出るんですけれども、画面にはミラーリングされないと、 まあいうことに、残念ながらなっているといった状況になります。で、他も見ていきたいと思うんですけど、まあ、この間ご紹介した、プライムビデオ。こちら。まあ、こちらは、まあ、今日も同じようにやってみたんですけども、やっぱり映らないと。で、ダウンロードして、再生しても映らないと。まあ、いうことで。 このように音しか出ないといった状況になっています、はい、ちなみにじゃあ YouTube どうかというと YouTube は見れます、はい、このように YouTube は普通に見れるようには もう一つ試したのが、Apple TV、こちら、なるんですけれども、これも、はい、見れないと。画面はちなみにこういうふうにやってます。でこのやっぱり見れないと。 で例えば、アップティー TV の中のダウンロードしているもの、まあ、例えば自分の動画とかでもいいんですけど、ここそれは見れます。なので、まあ、こういったところからの違いで、やはりライセンス信号が、まあ、邪魔している可能性というのがあるで。なおかつ、今日試しに、後ろのリア席モニター、ない車だったら、 モニタリングするっていう話を、まあ、ディーラーの関係の方の視聴者さんよりお伺いしたので、こちら。ここの鉱石用の電源を切って、見れないかっていうことで、試してみたんですけれど、やっぱり見れないんです。今この電源を今切ってる状態。 これで今電源切ってるんですけど、この状態でどうかっていうのをもう一度検証してみようと思うんですけど、それでも、まあもちろんミラーリングが普通にできてるんですけど、先ほどの、ネットフリックス。予告編は見れます。ただ、このように。 再生すると見れないと。なので、後ろも接続を切って、まあ、これでライセンス信号が出力されていないかどうかっていうところは微妙なところではあるんですけど、いずれにしても、後ろ、電源をオフにしたとしても、見れないと。まあ、いうことになりますんで、まあ、ほぼ、他に、 ご質問いただいた内容としては、ディズニープラスであるとか、他の番組もそうですけど、見れないと、まあ、いうことになりますんで、ほぼ全部の動画が見れない。YouTube 以外の動画はほぼ見れないとまあ、いうことが、まあ、今回この 10.5 日のデジタルディスプレイオーディオに、まあ、言える言えるということが発覚したと、まあ、いうことになります。はい。 なので、まあ今の突破口としては、ディーラーの関係者の方に検証していただいたんですけれども、まあ、リア席のモニターがついてないディスプレイオーディオだったら再生するということのようなので、まあそれで再生させる。であとは、あとはこちら。ミラキャスト。 これ、ミラーキャスト、実は私、昨日、8インチのディスプレイオーディオも紹介させていただいたんですけれども、今日、ディーラーの担当の営業の方に確認してもらったんですけれど、iPhone は対応してません。なので、Android 端末を持っているのであれば、対応するということなので、まあ、これで試してみて、YouTube 以外の動画が見れるのかどうかということです。おそらくは、この、 ミラキャストを使っても見れないのではないかなと私は思うんですけれども、まあそうなると、もう、オッドキャストかカーブリッジ、まあそういった脱獄機能というものを使って、オッドキャストを使って、アンドロイド OS 上でモニタリングさせて見るしか方法がないということになります。そうすれば、車速センサーを殺さなくても見れますし、特にライセンス上、ライセンス信号ということも気にしなくても、 見れますので、まあ、その見方に YouTube 以外の動画を社内で見るということなのであれば、もうその方法しかないかなということになります。あとはもう DVD で見るか、SD カードがないんで、SD カードにデータを入れて見るということもまあできないで。オッドキャストに関しては、SD カードも、マイクロ SD カードも入れられるんで、 sd カードにダウンロードして動画を見るということもできますんで、まあ、やっぱりオッドキャストが結構使い勝手としてはかなり良 く, 良くて、今現状では一番問題を解決してくれるアイテムになっているのではないかなということが、まあ、今回分かったのでお伝えをさせていただきました。はい。ということで今回は、えー、こちらの 10.5 インチのディスプレイオーディオ。今日の話題は鉱石、まあ、ディスプレイの話題と